皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月17日。ログインしたら、遊び人のレベルが126になっていました。これはもしかするともしかするんじゃないですかね。というわけで、無事に全職業レベル126カンストとなりました。今回はメタル迷宮に全然いけてなかったので、とても心残りというか、メタル迷宮招待券の在庫が減らなくて大変です。 レベルカンスト記念で時の金を買うことにしました。冒険者の超便利ツールの福引きで当てられればよかったのですが、当たらないので仕方ありません。100万ゴールドくらいですか。まだまだお高いですね。しかし、年末に向けて需要が高まる危険性もあるので、ここらで買っておきます。早速設置しました。毎日17時に自動的になるらしいです。平日はなかなか聞けないかもしれませんが、除夜の金に期待しようと思います。